こんにちは坂木町のキーナです。今日は桜は満開でうちの坂の裏の坂のところに、まあ、何本も咲いてるところにいます。で実は困ってることがありますこんな美しい背景でまあちょっと困ってる実は。 あの状態なんですけれど実はあのビデオの、まあ、撮影はどんどんやってますがでまああのスッポンも今のところ録音してあるけどまだまだ掲載する自信が実は ありません、まあ一つの問題は字幕をできるだけつけることにしてるんですけれどこのビデオはその場で録音してすぐアップするような感覚で考えてるんですけれど、まあ、ラフな感じですよねだからあんまり編集しないであのそのままでできれば掲載したいんですけれど。 うん、まあ字幕とかタイトルとかまあ私の場合は英語も日本語も録音してできるだけ両方とも、うん、掲載したいんですけれど場合によってちょっと誰かと話した時とかまあ生でその場で英語で話したから日本語に字幕つけて直すかという考え方。 あるんですけれど実はその字幕付ける作業が非常に時間がかかるし、うん、自分は自分で録音したものも見直すとえー、これ掲載したくないなとまずいなと思ってじゃあ録音しなそうかなと思ってまあ結局仕事がまあその作業が止まってしまうということですね。どうしたらいいですかね教えてください。あなたのアアイディア まあ、いろいろアドバイスいただきたいです。まあ、今までいろいろこのビデオ、まあ、見ていただいて、いろいろサジェスチョンもいただいてありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。またね